はい、えっと、ありがとうございます。この質問の最初の部分、最初の2つの部分、えっと、ストレスを感じたときと、長時間パソコンの前に座って、ストレスはどういうときに感じるかについて私が答えさせていただきます。えっと、そうですね、えっと、ストレスに関しては、えっと、先に言った通りえっり、と、インドではネットの環境が特に、まあ、特に。えっと特 授業の時、えっと、ネットのスピードが下がってくるとそれも問題になってくるきたと思いますし、えっと、停電が起こったりするとも、それも問題になってて、えっと、デバイスが壊れるなどというようなこともありました。それのせいで、えっと、ちょっとだけ、えっと、授業に、えっとまあ、円滑的にスムーズに、えっと、参加できないことのせいで、えっと、ちょっとステスが上がってくるのをになったと思います。 でもこれは仕方なく、えっと、もう一つの点について、えっと、話したいと思います。え, っと、私, たちの例えば私たちの場合、非同期型の同じ授業もありました。えっと、非同期型の授業では、ですね教師がどうも課題や宿題を、えっと、出しすぎがちだったと思います。えっと、なぜかというと、それは、まあえっと、あパンデミックが、えっと 広がっているせいで、えっと、なんとこう学生たちに次にお、すぐ、えっと、補えない、えっと、授業を提供できない、あ,、まあ、あ上げられない場合は、えっと、ひどき型の授業になっていましたが、えっと、やはり、えっと、それを勉強に補うために、教師たちがなんとなく、そういう、えっと、課題を出しすぎることになってたと思います。えっと、それから、えっと長、長時間、 えっと、ストレスを長時間パソコンの前に座って、ストレスをどんな時感じるというこ と,、えっと、大抵の場合、40分ぐらい経ったら、えっとまあ、疲れを感じてきます。だそれから、えっと、やはりと授業がもう少し重もかったら1時間も持つことができたような気がします。えっと、この点について改善できるというと、えっと 改善できることについて言うと、えっ、ー、と、授業の途中で休憩を取ったり、えっ、ー、と、面白いクイズを取ったり、または、えっ、ー、と、もし、えっ、ー、と、科目にあった、えっ、ー、と、歌や、えっ、ー、と、ショートビデオなどを見ると、なんとなく気分転換になるんじゃないかと思いました。えっ、ー、と、これに加えて、えっ、ー、と、一番ストレスの解消法について、えっ、ー、と、サルニアさんが少し話したいと思います。あサルニアさん、よろしくお願いします。<笑> はい、ありがとうございます。あ確かに、アリさんの来た後、30分北た後、会話への興味を失う傾向がありますね。す、え、べ、ー、ての授業は同じように学習している場合、単、え、調、ー、になりますあ。そんな時、私は、えー、と友達と話したいです、えーと。誰もがあなたようにストレスを受けていることをして、あ、 大丈夫です。私は一人じゃないですと思って気持ちがいいになりますと思います。だから私は、えー、っとちょっとだけ授業の時、時々、えー、っとあ友達とメッセージをします、えー。すみません。ありがとうございます。